81.381.3JWAVE Radio Sakamoto、ここからは僕、ユーザーンと長島リカ子、そしてスカイプで坂本さんにもつながっています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、デモテープオーディションの優秀作の発表をしていきましょう。 今夜もここ2ヶ月の間に送っていただいた作品から選考しているんですけれども、今回も200作品近く応募をして多いうことです、ねね。うん。どんどんすごいことになってきてますね。0 0か。面白いね。選ぶのは大変。そうですよね。普通、だんだん減っていくはずなんですけどね、こういう応募って。いいのが多いから大変で困っちゃいますよね。教授はじゃあ選んでもらってもいいですか、えー えっと、フィールドレコーディングが、はい、二人から来てたよね。はい、えー、っと、<笑>一つは、あの、白州の、うん、はい。えー、カエルと、それから山の中の、はい。えー、水野さん<笑>。はい、そうですね。っていうのと、これ両方とも良かったですね。カエル、いてみましょうか。はい。 とてもとてもいいですね。うん、あの、綺麗な録音ね。えっと、水野さんのは。なんだ、バイノーラル、バイノラル録音してるんですね。繋がりますね。なんか、かえるをこう聞くと、そろそろ田植えだなみたいな感じがする。いや、さすが。<笑>そう。 それはやっぱり5月って書いてあったからやっぱりと思ってそれはあの生まれ育ったところがそういうところだったんですかそうなんです私もう完全にそうなんでん大体ほら田んぼに水張るとカエルがいっぱい、ねうん、教授は東京の生まれだからそんなことはないんですかねやっぱりあの昭和30年代だったので近くの川にたくさん春になるとあの の卵がたくさん発生してが、うん、俺がも弱視になってカエルが出てくるっていうのをもうちろんよく見てましたよ、うん、あのカエルの卵っ遊んでましたよ撮って私も<笑>ものすごいいっぱいあるからあのヌルヌルしたやつですよねぬるぬるしたやつもいっぱいあれどうやって遊ぶんですか遊び方が分かんないですけど そう、私はあの、拾ったやかんに入れてコップに注いだりとかして。<笑>え、そ、それは何、何するんですか、それ。おままごと。おままごと。<笑>え、それは、え、おままごと、じゃあタピオカごっこみたいなやつですか<笑>いや、なんか<笑>。そらタピオカだよみたいな。いやいやでは、タピオカって素材はもう知らないのでわかんないですけど、うん、なんかこう、どういうふうに流れるのかなとか。ああ、そういう。うん。 教授の友達に押し付けるとや、やばいですね、<笑>遊び方としてて。い<笑>体、そういう川べりとか行くと、青大将もよくいるんで、青大将も取って振り回してぶっこ、うん、ぶっ殺してから、うん、あの、自転車、<笑>あの首に縄つけてでじ、自転車の後ろに繋いで、で、正体になら走る、うん、走るんで。えー 全然、うんうん、あの、ちっちゃい頃に友達になりたいタイプじゃなかったんですね、教授は。そうするとさ、あの、なんか生きてるみたいじゃないまだ、ヘビが。で、商店街、うんうんで、商店街にいるお母さんたちが、キャーとか言っている。<笑>子供って残酷だよね。<笑>ね<笑>残酷ですよ。子供は。<笑>ねえ。私も近しいことやったことあるわ。ねうん、あります。 どううしようかな、もう今回僕皆さんが選んだ曲とかぶりまくってて、うん、もうあんまりなくなってきちゃったんですけどいやじゃあどうしようかなまあ大体あのね赤丸ついてるのはもう出ちゃったんですよ、うん、僕もそうなんですよね、うん、であとはねそのね2番手っていうのがねたくさんありすぎてね うん、困るんですよね。だけど、どうでしょうか。あなんかある C っていて言うなら、結構最初の方のやつなんですけど。